これより会議を開きます日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進め進みますこの際令和元年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団団長の森英介君より報告を聴取いたします、はい、会長森英介君 衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしましてご報告を申し上げます私どもは去る9月19日から29日までドイツ、ウクライナ、リトアニア及びエ ス, トエストニアの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりましたこの調査団は本審査会のメンバーをもって構成されたものでありますのでこの際団長を務めさせていただきました私から 調査の具体的な内容についいてて報告をさせていただき委員議員団は私を団長に本審査会の会長代理である立憲民主党の山原郁夫君を副団長とし自由民主党からは新藤義孝君及び江戸明徳君国民民主党からは奥野宗一郎君公明党からは北川和夫君がそれぞれ参加され合計6名の 議, 議員をもって、えー、構成されました。 なおこの議員団には衆議院法制憲法審査会事務局衆議院法制局および国立国会図書館の職員が同行いたしました調査団はドイツ、ウクライナリトアニアおよびエストニアの各国を訪問いたしましたが訪問国に共通するテーマとして第1憲法改正について第2国民投票についておよび第3 緊急事態条項についての3つの関心事項を設定するとともに第4その他として各国ごとに特色ある事項についても調査を行ってまいりましたそこでこの4つの関心事項に沿って調査の概要を報告いたしますまず関心事項の第1憲法改正についてご報告いたします最初の訪問地であるドイツのベルリンでは当地の広報学の権威であるフンボルト大学のクリストフ・メラーズ教授 州メディア監督機関連盟ゼネラルマネージャーのアンドレス・ハマン氏ら連邦司法消費者保護省のアレクサンダー・シェーファー課長ら連邦教育研究所のインゴ・ルーマン課長らと相次いで意見交換を行いましたこれらの訪問先のうち憲法改正についてはメラース教授より資産に富んだ指摘を受けましたドイツでは戦後63回もドイツの憲法にあたる ドイツ連邦共和国基本法の改正が行われています六十三回もの改正が行われた原因としてメラース教授は第一に与野党の関係に代表される政治のあり方と第二に連邦制における連邦と州の関係という二点を挙げられましたすなわち六十三回の改正のほとんどは連邦制から来る連邦と州の権限分配の見直しなどの技術的な改正であり 連邦制における連邦と州の関係に由来するものであるということですこれは第二の理由によるものです一方技術的な改正ではなく政治色の強い改正の場合は与党の提案と野党の提案について合意に至る過程で抱き合わせて両方とも成立させることがあるという政治のあり方に由来するものがあるとのことでしたこれは第一の理由によるものです 例えば、二大政党の一つであるキリスト教民主・社会同盟が提案した緊急事態条項を1968年に成立させ、二大政党のもう一つである社会民主党が提案した国民が憲法裁判所に対して人権救済を訴えることができる憲法異議の制度を1969年に成立させるといった具合です。こののようにに与野党が基本法改正のために 大胆な妥協が繰り返される結果、基本法になじまない法律レベルの事項まで基本法レベルで規定されてしまう傾向があり、憲法の安定性か ら, 安定性からすると、この点については批判もあるとのことでした次の訪問国であるウクライナでは、まず憲法裁判所を訪問し、オレクサンドル・トゥピツキー所長らと意見交換を行ったほか、 国立戦略研究所のオレクサンドル・リトビネンコ所長らととも意見交換を行いましたまたオレクシー・ホンチャルク首相およびドミトロ・ラズムコフ最高議会議長を表敬訪問し新しい大統領と議員が選ばれ諸改革へ取り組んでいる最中であるウクライナについてのお話を伺いましたこれらの訪問のうち憲法改正についてはまず憲法裁判所のトピツキー所長から次のようなお話を伺いました ウクライナ憲法裁判所は法律などの意見審査権だけでなく憲法改正に際し国会からの憲法改正案の送付を受けて第一に憲法改正の内容が憲法の定める枠内に収まっていることという内面的な側面と第2に憲法改正の手続きが憲法の定めにのっとっていると い, うという手続き的な側面の両面から客観的にチェックする権限も有しているとのことです。 また、後ほど改めて言及いたしますが、懇談に同席されたオレフ・ペルボマイスキー裁判官は、緊急事態条項自体は、どのような国家にも必要なものと思うと述べる一方で、これを憲法に規定する必要があるかどうかについては、国それぞれの事情によるのではないかという意見も述べられました。ついで国立戦略研究所のイイリーナ・ナパブレンコ局長からははウクライナでは 憲法改正をを行うか否か否に関してて大大統領が大きな権限を持っていることウクライナの政治体制が大統領が強い政治体制である大統領議会制と議会が強い政治体制である議会大統領制との間で揺れ動いていることに象徴されるようにウクライナの憲法改正は大統領と議会との権力闘争の歴史であり政治体制の変革のたびに 大統領と議会のどちらかに権力が傾くことで、常に権力相互のバランスをかくことになり、それが権力闘争を招く一因となっていること、その結果、いつまでも憲法が安定することなく、また旧ソ連時代からの問題もいまだに克服されていないとの説明を受けました第三の訪問地であるリトアニアでは、中央選挙管理委員会を訪問し、ラウラ・マティオシャイティーナ委員長と意見交換を行い、 次いで、えー、憲法裁判所においてダイニュース・ジャリマス長官と意見交換そして法務省を訪問しイルマ・グジュナイテ副大臣と意見交換をいたしましたまたビクトラス・プランツキエティス国会議長らを表敬訪問し来年が杉原千畝氏の命のビザから80周年であり杉原イヤーとする動きがあること杉原氏が副領事として赴任していた カウナスが2022年にヨーロッパ文化首都になることなどを伺いましたこれらの訪問先のうち憲法改正についての議論をご紹介いたしますと憲法裁判所のジャリマス長官からリトアニア憲法は1992年の制定以来10回の改正をしたがその根本が変わっていないこと大きな改正ということができるのは EU 加盟に伴うものだけで 憲法の安定性は維持されていること憲法裁判所は憲法保障機関としてこのようなリトアニアにおける憲法の安定性に寄与しているとの紹介がありました最後の訪問国であるエストニアにおいてはまず国会においてシーム・キースレル議員オウデッキ・ローネ議員アンティ・ポーラメッツ議員という現在連立政権を組んでいる与党のうち 所属政党の異なる3人の議員と意見交換を行いましたついで法務省のアール・モットス課長らと面談したほか教育科学省のクリステル・リッド次長および経済通信省のラウル・リック課長と意見交換を行いましたこれらの訪問先のうち憲法改正については議会において意見交換をした3人の国会議員から憲法制定時に国民投票が行われたが その後の5回の憲法改正のうち国民投票が行われたのは EU 加盟の時だけで他の4回は議会の議決による改正だったこと5回の憲法改正のうち3回は地方議員の任期延長国防軍司令官の任命規定の削除全文にエストニア語保護を追加という技術的な改正であり重要な改正は EU 加盟と 地方議会の選挙権年齢を18歳から16歳に引き下げたことの2回のみであったことの紹介がありました。その上でローネ議員からは、地方議会の選挙権年齢の引き下げのための憲法改正は議会の議決によって行われ、国民投票は実施されなかされなかったが、選挙権年齢の引き下げは民主主義にとって重要なことがであり。 国民投票を実 施, 実施した方がよかったのではないかという個人的な意見が述べられました次に第二の関心事である国民投票についてその概要をご報告いたしますまずドイツには国民投票の制度はありませんこの点についてメラース教授によるとナチスが国民投票を通じて政権を掌握していった経験からドイツにおいて国民投票が導入されることは将来的にも考えられないとのことでした また国民投票そのものの論点ではありませんが我が国においても近年国民投票などに際してのフェイクニュースの問題などインターネットに関する問題が指摘されていますこの点ドイツのインターネット規制については主に連邦司法消費者保護省のシェーファー課長らからお話を伺いました最近制定された SNS 規制法で SNS を運営する事業者は 誰もが容易にアクセスできる苦情処理手続きを設けなければならないことが規定され苦情処理状況について半年に一度報告書提出が義務付けられることになったとのことでしたところがある事業者から提出された苦情件数が著しく少なかったため不審に思って調べたところその事業者の苦情処理手続きについて法律違反が見つかったため200万ユーロ 効果にして約2億5千万円の過料を課したというエピソードが紹介されました次にウクライナの国民投票については主に憲法裁判所のトピツキー所長らからお話を伺いましたトピツキー所長らからは2018年4月に憲法裁判所が国民投票法の違憲判決を出したため憲法改正のうち国民投票が必須とされている憲法第一章総則 第3章選挙及び国民投票住民投票及び第13章憲法改正手続きに規定されている条項については現在改正が不 可, 不可能な状態にあるという説明がありましたしたがって早急に新たな国民投票法を制定する必要がありますがその行方を見通すことは難しいとのことでしたリトアニアにおける国民投票については主にマティオ・シャイティーナ委員長ら 中央選挙管理委員会の委員らからお話を伺いましたリトアニアの国民投票は数多く行われていますが承認までされたのはリトアニア独立駐留ソ連軍撤退憲法制定及び EU 加盟の4回のみとのことでしたこれは国民投票について有権者総数の過半数という最低投票率の縛りとテーマに応じて有権者総数の4分の3 有権者総数の過半数などの3種類の絶対得票率の縛りという大変厳しい二重の縛りがあるためとのことでしたリトアニアの国民投票制度においては国民投票運動をしようとする団体は中央選挙管理委員会に登録するとともに銀行口座を開きこの口座で個人団体からの寄付を受けるとのことで寄付総額の上限は110万ユーロ 効果で約一億四千万円とのことでしたこの範囲内で国民投票運動としてコマーシャルを流すこと CM を流すことは可能だがリトアニアでは国民投票運動に際してコマーシャルを流すという文化がなく CM はほとんど行われていないとのことでした、えー、エストニアの三人の国会議員からは基本的にはこれまでの憲法改正において社会が分断されるようなテーマはなかったが 例えばエストニアが EU に加盟する際の国民投票においては政党間のみならず政党内部においても意見が半々に分かれていたところこのような状況においても国民投票にふさなければならないときもあるという意見が述べられましたまたエストニア憲法によると国民投票が成立しなかった場合には自動的に議会が解散となるので国民投票に付すことに慎重になりがちでありそのため 現在の連立政権の合意としてそういう場合であっても必ずしも議会解散とならずに済むような国民投票をもっと柔軟に行うことができる方策を検討中であるという意見がキースレル議員から述べられました続いて第3の関心事項である緊急事態条項についてご報告申し上げます緊急事態条項については現在ロシアと緊張関係にあるウクライナにおいて 憲法裁判所のペルボマイスキー裁判官が緊急事態条項はどのような国家にも必要なものと思うと述べられたことは既にご紹介いたしましたがウクライナにおいては緊急事態が宣言されると緊急事態においても保障されるべき人権を制約しない範囲内でさまざまな緊急措置が講じられるとのことでしたまた緊急事態宣言中は、えー、国政選挙も地方選挙も実施できなくなり 代わりに現在の議員の任期が延長されることになりますそこで選挙を実施して新しい議員を選出する必要があると判断されればあえて緊急事態を宣言しないこともあるとのことでしたそのほか憲法そのものからは少し外れますが憲法の周辺に位置する事項として興味を引いた事項をいくつかご報告いたしますリトアニアニでは 国会議事堂杉原中年記念館館ままたたた kgb 博物館等を視察いたしました国会議事堂については1991年リトアニア独立を恐れるソ連が議会やテレビ等など首都ビリニュースの主要施設を制圧しようとしたとき数万人の市民が犠牲者を出しながら議事堂の周りに人垣とバリケードを作って言論の符を守り抜いたこと 第二次世界大戦の直前カウナスの領事館の副領事だった杉原忠音氏が要件に該当していないものに対して自らの判断で日本通貨ビザを発行し6000人ものユダヤ人を救ったことが今なおリトアニア国民の尊敬を集めていることなど第一度深く胸を打たれましたまたエストニアは独立時からイ・いいエストニアを国是とし IT 国家を建設してきましたが これについてはエストニアが旧ソ連の科学技術の拠点の一つであり旧ソ連時代から情報通信技術の分野に強い大学が存在していたこと独立当初は国づくりに政府が忙しかったため IT 化については専門家に任せてしまったことが功を奏したとのことでした ID カードは 100% 近く普及しすでに電子政府も実現しているとのことです最後に 以上を踏まえて、団長として若干の所見を申し上げますまず、ドイツでは基本法改正が63回も行われていたことは承知していましたが、今回の中調査を通じて、63という 数, 数字の背後にある事情について改めて考えさせられましたすなわち国の基本法をより良いものとするために与野党の間で大胆な妥協をするという手法は、我が国でも当然、 考慮すするる必要があると思いますただ、その際には憲法の体系を崩すことがないように十分注意すべきであること、また、63回という改正改正に目を奪われがちですが、表面的な数字のみにとらわれることなく、その国の憲法をめぐる政治文化や背景も考慮しなければならないことに気づかれされたところです。またウクライナの緊急事態条項については 憲法上議員任期の延長が規定されており今後の我が国の憲法改正論議で参考になると思われました一方国民投票運動等の際の水 m 規制やネット社会での表現の自由と人権との兼ね合いについては各 国, 各, 国各国ともまだ十分な検討が行われていないと感じましたしたがって我が国は我が国の法制度の下で 現在の議論を深めていくことが望ましいと感じましたそのほかエストニアの IT 立国に向けての取り組みは今後の世界が目指すべき方向でありましょうしまたリトアニアにおける杉原中年記念館等の施設は万感胸に迫るものがありました今ご報告申し上げた調査の詳細は現在海外派遣報告書を鋭意作成中でございますがこちらも併せて、えー ご参照くださいますようお願いいたします。最後になりましたが、今回の派遣にご協力をいただきましたすべての関係者の皆様方に心から感謝を申し上げまして、私の報告とさせていただきます。ありがとうございました。以上で海外調査の報告は終了いたしました。 引き続きまして、調査に参加されました委員から、海外調査報告に関連しての発言をそれれ、それぞれ7分以内でお願いをいたします。発言時間の経過につきましては、終了時間1分前及び終了時に、ブザーを鳴らしてお知らせをします。それれででははままず山花君、はいい、えー、森団長お疲れ様でございました、うん 今の団長のご報告に、私自身の所見も加えまして、若干補足的に発言をさせていただきたいと思います。まず、ドイツに関してです、ドイツの連邦議会は、不祥事などの問題を解明するために、公開の審議において必要な証拠を取り調べる調査委員会を設置する権利というものを有し、調査終了後に連邦議会に報告書が提出されるという制度がございます。 日本国憲法に置き換えた場合これが、これは国政調査権に類する制度と言えるのではないかと思いますが、しかしあの、国政調査権は衆議院、参議院、この委員の権能とされておりますので、委員義をもって、つまり多数決によらなければ、その発動はできないことになっています。 現代立憲主義において、議会による行政統制が重要な役割を担うべきところ、お議員内閣制のもとでは、そもそもあの議会の多数派が内閣を構成しているわけですから、 その内閣をチェックするために多数決をもって国政調査権を発動するということはあ実は困難であるということはここ数年の国会運営を見ても明らかなことと思われますこの点、ドイツでは4分の1以上の総議員の4分の1以上が要求する場合には調査委員会の設置が義務付けられ少数者調査権と呼ばれる制度が注目されます。 ただ、あの私自身はこの制度について若干の疑問を持って投稿いたしましたと申しますのも、えー、もし4分の1という少数で調査委員会を設置をしたとしても、例えば、えー、その議会による多数派が委員長を握って、えー、理事会も多数決原理によるのだとすると、えー、実効性は期待できないのではないかというような疑問を持っていました。 先ほど団長からもご紹介がありました、フンボルト大学のクリストフ・メラース教授のご回答は、政府は議員の情報を取得権に誠実に応えなければならないのがルールだというものでございました、そして仮に与党が議長になったというケースであったとしても、不誠実なことはできないのだ、おかしなことをすれば、最終的には憲法裁判所で判断をするのだというようなお話を伺いました。 法治主義ということが非常に貫徹されているということと立憲主義の精神が生かされているということを感じてまいりました次に国民投票制度について発言いたしますウクライナの国民投票は税金予算及び御社に関する法 律, 法律案を除きあらゆる課題について国民発案イニシアチブが認められているという特徴 リトアニアの国民投票は、拘束的及び諮問的な国民投票の2種類があって、いずれも最低得票率、絶対得票率の要件があること、また有権者によるイニシアチブも認められております。エストニアの国民投票は、予算、租税、国の財政問題、国際条約の批准及び破棄、非常事態の宣言及びその終結、国防を除いて、 国会の議決により国民投票が行われるというものでありましたドイツは国民投票の制度がありませんが全体を通じて共通しておりますのは憲法改正とは別に国民投票という制度が非常に重視をされていてまたしばしば行われているということでありますこれは選挙が終われば全て白紙委任ということではなくて間接民主制の補完原理がしばしば発動しているというふうに評価をすることができるのではないでしょうか また、形式的には憲法改正といっても、テーマを見ると、日本国憲法に置き換えた場合、そのほとんどが法律事項や予算措置で済むものとが見受けられます、国民投票制度のないドイツの例ではありますけれども、さきの第63回目の改正は、教育インフラの向上のため、また社会的弱者のための住宅建設について、連邦から地方自治体への財政支援を可能にするという内容であります。 他の国でも、まあ、EU 加盟についてはさすがにあの日本国憲法に置き換えても憲法改正に相当するような内容と言えましょうけれども先ほど団長からも報告がありました国会議員の定数であるとか地方議員の任期などが憲法に規定されておりましてこれを改めるためには憲法改正の手続きが必要とされるわけでありますが日本では国会法や地方自治法など法律改正によって対処しているものがほとんどでありました。 間接民主制の保完原理としての国民投票という観点から申し上げますと、えー、我が国の国民投票法の不足第五項に必要な措置を講ずるものと定められ、平成26年改正時の衆議院憲法審査会における付帯決議において、えー、結論を得るように努めることとされ、当審査会ではまだ立行されていない宿題であります。一般的国民投票に類することが ドイツを除く訪問国でしばしば行われているということがよく理解できたと感じております。なお、ドイツにおいて、まあ、緊急事態条項のお話がございましたが先ほどございましたメラース教授からは緊急事態においては絶対に民主主義を壊さない規定の仕方が必要である旨の指摘があったということまた、ウクライナにおいては国立戦略研究所のリットー・ビーネンコ所長から緊急事態においては人権制限に 最小限度であるべき旨の発言があったことも補足をしたいと思います。 比較法的に見ますと、大陸法系の国では憲法裁判所を設置したりとか、緊急事態条項を持つ国が多いのに対して、英米法の国では司法型の憲法裁判を行い、緊急事態を持たないというのが一般的な分類です、日本は後者に属すると思いますが、今回の海外調査は大陸法系の国が中心であり、今後、この課題については、英米法系の国での海外調査を行うことが望まれると考えます。以上です はい、ありがとうございました。次に新藤芳太君。はい、会長、えー。自民党の新藤芳太でございます。今回の調査に関しまして、えー、若干の所見を申し述べたいと思います。まずドイツでございますが、ドイツは今年の3月に、ドイツの憲法に当たる基本法について、63回目の改正を実施いたしました。このように改正、回数が多いのは、必要があれば随時改正を行うという姿勢が堅持されていると。 まあ、こういうことはもちろんでありますが、まあ、一方でドイツ基本法には我が国では法律レベルで規定されていることまで規定されていると、まあ、そういう構造的な要因もあるということが分かりました、なお63回目の基本法改正は教育のデジタル化を推進するための連邦から州への財政援助をテーマとするものでございましたが、このことを題材にデジタル時代の教育の将来像についてドイツがどんなことを考えているのか。 突っ込んだ意見交換をすることができました次に国民投票でございますが、ドイツにはナチスの経験もございまして、国民投票制度は存在しません、したがって国民投票に伴う広告規制も存在しないことになりますが、一方で、一般的なメディア規制については大変関心が高く、インターネットや SNS などの新しいメディアに対する規制の在り方について意見交換を行いました。ウクライナでございます ウクライナは独立後、1996年に憲法を制定し、現在まで6回の改正を経ています。憲法改正について、内容面、手続きの面から、憲法裁判所が審査することは団長の報告にございましたとおりです。7月の総選挙を経て、新しい国会が構成されてから、憲法改正論議が活発に行われております。我々が訪訪問問した9月だけででで時点ですでに 7件の憲法改正案が審査のために憲法裁判所に送付されているということでございましたこのことは現在のウクライナが大きな改革をしようとしていることの表れでありまた憲法の安定のために憲法裁判所が大きな役割を果たしているということが感じられました一方国民投票制度につきましては憲法裁判所判決によって国民投票法が違憲無効とされております 現在、国民投票は実施不能となっているところでありますが総選挙で大統領の与党となった国民保守党は直接民主制的な要素の導入を公約に掲げて選挙に勝ったそうしたことから直接民主制の拡大が政治的要求となっているそうです間接民主制と直接民主制のバランスを図ることは大変難しい、まあ、こうしたことも感じましたなおウクライナは自由で民主的な国家を建設するため 旧ソ連からの独立以来の苦難苦闘の道のりを歩んでおります自由と民主主義法の下での平等という価値観を共有できる国として我が国はウクライナが発展していくことを期待をしてまた今後も支援していかなければならないとこのようなことを感じましたリトアニアでございますリトアニア憲法は1992年の制定以来10回の改正を経ていますしかしほとんどは技術的な改正であり 憲法のの根本は変わっていないいなとのことこでございました、またリトアニアはかなり幅広く国民投票を実施している国ですが、団地報告にございましたように、不成立や否決される例が多く、質 問, 質問文について曖昧さをなくし、国民に理解される質問にしていく必要があるということでございました。また、国民投票運動において CM はほとんど行われていないとのことでした。憲法法をはははじめとする法制度の比較は表面的ではなく その国の背景や文化に立ち入ってまで行わなければならないとこのことを感じた次第であります憲法裁判所につきましてはジャリマス長官リトアニア憲法の安定に憲法保障機関としての憲法裁判所が大きく寄与しており欧州各国では憲法裁判所設置の意義や必要性についてほぼ共通認識となっているしかし各国の憲法裁判所は歴史伝統を踏まえて少しずつ異なっており 憲法裁判所の設置を検討する際にはこの点に留意が必要だということをおっしゃっておりましたなおリトアニアにはロシアとドイツとの間で翻弄される苦闘の歴史を経ておりこのような歴史がその憲法体制や憲法観に色濃く反映されているということを改めて強く感じいたしました最後にエストニアであ、えー、ございます、えー、エストニア憲法は1992年の制定以来5回の改正が行われていますが 国民投票が行われたのは EU 加盟の際の1回のみで、その他の4回は議会の議決による憲法改正だったということです。また5回の改正のうち、重要な改正は EU 加盟と地方議員の選挙権年齢の引き下げの2回のみとのことでありました。国民投票や選挙の際の CM 規制につきましては、主要5政党のうち4党は規制は不要と考えていることでございました。ななおエストニアに憲法裁判所はなく 我が国と同様、通常の司法裁判所が意見審査権を持っているということでございます。えー、また、イ・エストニアの推進と到達度については、目を見晴 ら, らかされるものがございました。今回の海外調査を行い、憲法が国家の基本法であるとともに、その国の成立の歴史や背景が如実に表れていること、併せて憲法改正は各国それぞれのさまざまな事情に基づいて行われていることが改めて分かりました。各国とも 憲法は 国, 国家の骨格をなすものであり、憲法の安定性という点に大変不信していることが理解できました。我が国は72年間の運用の中で、憲法の安定性が確保され、それが国家の安定につながっているということが言えます。しかし、日本国憲法には施行時に想定されなかった社会情勢の変化に対応するための規定の整備の必要性や、 本来、独立国として備えておかなければならない要素があるのではないかと、このことも考えております。今回、面題したエストニア法務省の幹部から、憲法には明確性が求められており、解釈運用によらず、できるだけ明文の規定整備を心がけているという言葉は、私の耳に深く残っております。このたびの海外調査により、憲法審査の会の一員として、時代や社会情勢の変化に鑑み、我が国の実情を踏まえた憲法改正の議論をしていくことの重要性を、 改めて痛感したことを申し述べまして私の発言といたしますありがとうございましたありがとうございました次に奥野総一郎君国民民主党立国者の奥野総一郎でございます私が参加したドイツウクライナについての所感重複するところもあろうかと思いますが述べさせていただきます1949年の基本法制定以来ドイツでは63回ウクライナでは96年の憲法制定以来6回の改正が行われています 結論から申し上げれば、それぞれですね、状況は異なっており、憲法改正の数が多いというだけを取り上げて、あるいは日本が一回も憲法改正をしていないということだけを取り上げて、我が国は特殊だという結論にはならないというふうに思います。ドイツ基本法はその名称どおり、法律でありまして、両院の3分の2の賛成で改正ができます。また、連邦制度を取っているため、州と連邦との権限について多く規定されており、日本なら、我が国ならば、地方自省の改正で進むものが、 基本法改正によらななければなりません直近の基本法改正、先ほどもございましたけれども、連邦教育省に伺いましたところ、デジタル教育について、中央政府から州政府に資金を交付できるようにすると、こういう技術的な改正であったということであります。また、お話を伺ったクリストフ・メラーズ・フンボルト大教授によればです、ね、ドイツの憲法改正は連邦制に禁因する改正が大変ということでありまして、 えー、我が国では、まあ、文献改革など大きな改革が実際、法律上改正で行われているということでありますので、状況が異なるというふうに言えると思います。えー、ウクライナについては、基本的人権、憲法改正等に関わる部分以外は、国民投票が不要でありまして、えー、一員制でありますから、2回の議 会,、えー、議会の決議を経て、改正ができるということになっています。 実際、行われた改正はいずれもです、ね、この国民投票が不要な統治機構に関する改正でありまして、憲法改正に関する国民投票はないということであります。ドイツにしてもウクライナにしてもこのようにです、ね、国民投票が必須である我が国とは大きく、また条文の立て方も含めてです、ね、大きく状況が異なるということであります。その上でな お, お参考とすべきと、私は感謝点を3つ申し上げたいと思います。 第一点は国民投票法制でありますメラーズ教授はです、ね、ドイツはまあ国民投票はないんですが、イタリア、国民投票により憲法改正案が否決されたされ、そして連地内閣が退陣に至ったイタリアの改正の例を引きながら、国民投 票, 法 に, 投票に必要なことはです、ね、運動のお金の流れを明確にすべきことだという発言がありました。 CM 規制について、ドイツメディア監督局に聞いたところ、そもそもドイツでは選挙の際にです、ね、スポット CM を行われていないんではないかと、こういう答えもございまして、まあ、この点について、制度をもう少し詳細に後日送ってもらうことになっております。また、ネット規制についても、フェイクニュースなどのネット規制、社会的に大きな影響があるネット広告等の規制についても、現在、EU 指令に基づいて検討を行っているという発言もございました。 ドイツの視察では、我が党国民民主党の国民投票法改正案に盛り込んでいる CM 規制や国民投票運動資金の規制について、改めて必要性を認識したと、ドイツの例を見て、我が党案の必要性を認識したということであります。また、ウクライナでは議会での制定手続きが違憲であったとの理由で、国民投票法は現在、執行しています。 与野党のコンセンサス、政局を持ち込んじゃいかないと、コンセンサスが必要であると、改めて考えさせられました。えー、そして2点目、えー、は、憲法裁判所であります。えー、我が国と違って、一定の要件を満たせばです、ね、憲法改正のおそのものや、あるいは個別の法律が違憲かどうか、憲法違反かどうかについて、えー、判断を下せる、抽象的意見立法審査権をお取り入れています。えー、私がですね、えー、メラーズ教授に対して、 日本では9条の解釈が問題となっていると、日本の憲法は条文数が少なく、解釈の余 地, 余地がある部分が多いんだと、そこで、まあ、ドイツは非常に細かく書いていますから、例えばあ9条の9 3要件、あるいは新三要件のようなものをきちんと書き込めばです、ねえー、こうした解釈上の問題は解決するんじゃないかということを申し上げました、まあ、それに対してメラーズ教授は、どれほど 細, 細かく書いてもです、ねえー、憲法解釈の余地は生まれるんだと。 だからこそ必要なのは憲法裁判所だと断言をしました、ドイツの、えー、憲法裁判所に対する強い信頼が伺かわれる発言でありました、一方、ウクライナでも憲法裁判所がありまして、えー、先ほど、新藤幹事からもございましたけれども、お事前にです、ね、審査をしていくと、お多く憲法改正が上がってきていますが、まあ、憲法裁判所でほとんども跳ねられるということでもありまして、えー、非常に強い事前審査の権限も持っていると。 ももちろん意見の判決も下せるとということであります、えー、ただし、注意しなきゃいけないのは、強い権限を持っていますが、ウクライナでは憲 法, 憲法裁判所の政治的中立性が疑われておりまして、そのための憲法裁判所を改革する憲法改正になるものも、2016年に行われていることに注意しなきゃいけないということであります。まあ、政治的な中立性が問われるとということですね これ、我が国に持ってきますと、最高裁はご承知のようにほとんど権欲的に憲法判断を行っていません、もちろん具体的な、抽象的な意見立法審査制を取っていないんですけれども、それにしても憲法判例が少ないんですね。ということで、我が国の憲法解釈をもっぱらになってきたのは、内閣法制局でありますが、これはあくまで政府の一機関でありまして、任命が自由にできます。政府与党による恣意的な憲法解釈 を防ぐために、やはり憲法裁判所が必要だと強く考えさせました。えー、そして、えーえー、3点目、最後に緊急事 態, 事態条項についても少し触れておきたいと思いますが、えー、ドイツは確かに緊急事態条項はありますが、しかし、これは冷戦下の1968年に大連日政権によりできたものであります。えー、ただし、法律によらず、命令で国民の権利を制限できるようなあ規定はもちろんありません。また 自由権、まあ、基本的人権を制限するような規定もありません、メラーズ教授も民主主義を犯すような形になっていないと、こういうふうに明確に述べておられました、一方、ウクライナはですね、主、え、権、ー、の制限、えー、言論や表現の自由、こういったことも憲法上は制限できる規定になっています、えー、ですから非常に、えー、大きな権限を非常事態を発言すると、政府に与えることになります。 これは非常に注意しなければならないと、ただ、ウクライナでは実際に非常事態宣言はほとんど発動されていないということも留意する必要があると思います。これらの例を見ても、我が国の現行法制で十分でありまして、いわゆる緊急事態条項について、直ちにです、ね、日本国憲法の改正が必要だと言えないのではないかということを強く感じました。ににしても公正に民民を反映できる国民投票法と 政権から中立的な憲法裁判所がセットになって初めて、えー、憲法改正の議論ができるんじゃないかというのが私の今回のお視察の感想であります以上ですありがとうございました次に北川和夫君はい、えー、公明党の北川和夫です、えー、海外調査の概要は森英介団長からご報告のあった通りでございます私はドイツのベルリンウクライナのキエフでの憲法調査に参加をいたしました ドイツそしてウクライナも二十世紀は幾度もの悲惨な戦争を経験した国 で, す国でありまたウクライナでは今もロシアによるクリミア併合や東部ドンバス紛争などロシアとの緊張関係に直面しています、まあ、こうした歴史や背景のある中ドイツの憲法にあたるドイツ連邦共和国基本法またウクライナ憲法が 民主主義や基本的人権、そして国家の存立などをどう憲法保障しているのか、関心を持って参加をいたしました。以下、私の感じたところを若干述べさせていただきます。ドイツでは戦後これまで六十三回の基本法改正がなされています。直近の改正は今年の三月。その内容は学校のデジタルインフラの強化や社会的弱者のための住宅建設に関し、 連邦から州への財政支援を可能とすることでございます。連邦制を取っているがゆえの改正でしょうが、我が国ではおそらく予算措置だけでできることを憲法改正という手続きを取っていることになります。なぜ63回もの改正がなされているのか、フンボルト大学のクリストフ・メラース教授は次の2点を挙げておりました。一つはドイツは連邦制を取っており、連邦の権限と各州の権限との配分が 基本法に細かく規定されているため、それを変更するたびに基本法改正が必要で、その多くは技術的改正だと話されていました。もう一つは、政治的対立のある基本法改正の場合も、CDU ・キリスト教民主・社会同盟と SPD ・社会民主党の二大政党が、自分たちが作り上げてきた基本法という共通認識があり、どのように基本法を改正するかについても、 政治的妥協しても共同して合意を形成していこうという雰囲気が醸成されていると話されていました自分たちの作り上げた憲法妥協しても合意を形成するとの言葉は私どももそうありたいと感じます一方でメラース教授は多くの国では法律でできるような事項まで基本法に取り込みすぎていてそのため改正が多くなっている 基本法になじまない事項を基本法に規定しすぎ憲法の安定性に欠けるとの批判が少なくないとも話されておられました日本国憲法は憲法の規律密度が低いとよく言われますが日本国憲法では基本的な理念規範を明示しこの憲法規定に基づいて国会法内閣法裁判所法地方自治法公職選挙法公室転搬財政法 教育基本法、労働基準法など、いわば準憲法的性格を有する重要な法律が制定され、これまで何度も改正されてきました。国によってはドイツのように、手続き的、技術的な規定が憲法に多く書き込まれてしまっているため、憲法改正が多いという実情があるように思われます。日本国憲法はいわゆる公正憲法であり、憲法改正のハードルは高い。一方ででドイツでは基本法改正に そもそも国民投票もいらないという違いもありますいずれにしてもその国の憲法の内容性格改正手続き等を別にして憲法改正の 実, 実施回数だけを取り上げてこれを比較することにさほど大きな意味はないと思われます次にドイツ基本法ウクライナ憲法にも緊急事態条項が定められています特にドイツ基本法では緊急事態の類型ごとに極めて詳細な規定が設けられています また緊急事態類型の一つである防衛事態には連邦議会議員の任期延長と議会の解散禁止規定が明記されていることも注目されますウクライナの憲法裁判所のペルボマイスキー裁判官からは緊急事態に対処するための土地に関する条項はどんな国家でも必ず必要だがウクライナのように憲法で規定するか憲法では規定せずに法律レベルで規定するかは国によってそれぞれで 憲法に規定しないといけないということではないとの指摘がありました我が国においては法律レベルでさまざまな危機管理法制が整備されています災害対策基本法をはじめとする災害対処法制武力攻撃事態等対処法国民保護法をはじめとする有事法制治安上の事態対処のための自衛隊法警察法などですいずれにしても危機管理法制はその類型ごとに詳細な規定が必要で 憲法にすべて書き込むことは不可能であり各法律でその類型に応じた要件、手続き、効果政府の権限制限される権利等を規定していくことになります一方ウクライナ憲法には改憲非常事態の布告が発せられた場合には召集を待たず議会は2日以内に開かなければならずさらに議会の会期は 改非常事態が終了ししたたに選挙され新い議会の会期及び議員任期の延長規定を定めたものと理解されますまたウクライナ憲法では緊急事態には期限付きで権利自由に対する特別な制限をすることができると規定していますが一方で緊急事態であっても制約してはならない権利と自由を 憲法上、明記しています。さらに、改憲非常事態における憲法改正は禁じられています。こうしたウクライナ憲法の緊急事態条項は、今後のわが国の憲法論議にも参考になろうと考えます。日本国憲法では、国会議員の任期について、憲法上、衆議院議員の任期は原則4年、参議院議員は6年と定められ、衆議院解散から40日以内に総選挙を行うことと具体的に定められているため、 特別法、特例法の制定によって国会議員の任期の延長や国政選挙の選挙期日の延期はできません。阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模災害時などの場合には少なくとも被災地では総動期間選挙が実施できないことが想定されます。国会議員の任期満了直前や衆議院解散直後の大規模災害時などに国会議員の任期を延長し 国政選挙の選挙期日を延期しようとするならば憲法改正が必要となってまいります国難とも言うべき緊急事態に際し国会が政府の危機対応を監視補完しまた場合によっては緊急に特別法等を制定するなどの立法機関の重要な役割を考えると今後憲法論議を進めるべき課題と考えますただし憲法上定められた国会議員の任期は議会制民主主義の根幹に関わる事柄であり 当然のことながら慎重な論議が必要です。そもそも緊急事態とは何か、誰がどのような手続きで判断するのか、参議院の緊急集会との関係など、多岐にわたる論点があると思われます。このほか、フェイクニュース問題に関連して、インターネット規制の在り方、さらには欧州におけるポピュリズム政党の台頭の背景などについても、両国の識者と意見交換してまいりました。以上調査団のの一員としての ご報告とさせていただきます、えー、ありがとうございましたこれにて調査に参加された委員からの発言は終了いたしました、えー、これより自由討議を行います、えー、この際委員各 位, 各位に申し上げます発言を希望される委員はお手元にあるネームプレートをお立ていただき会長の指名を受けた後ご発言ください発言が終わりましたらネームプレートは戻していただくようにお願いをいたします 発言は実績から着席のままで結構でございます。また発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いをいたします。なお、幹事会の協議により、1回当たりの発言時間は5分以内といいたします委員各位のご協力をお願 い, をいたします。 発言時間の経過につきましては、終了時間1分前及び終了時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。各会派、ご発言できるようにいたしたいと存じますが、時間の都合上、ご発言の希望のある委員全員を指名できない場合もございますので、あ, じ あ, ら, かあらかじめご了承のほどお願いをいたします。それれではは発言を希望ささる委員てください 志名武志君、えー、立国者会派の志名、えー、武志と申します、えー、発言の機会を与えてあげましてありがとうございました、えー、視察報告興味深くお聞きしましたあのまずドイツなんですが国民投票の制度がないということの理由としてです、ね、ナチスが国民投票を通じて政権を掌握していったという過去の苦い経験を踏まえて ということなんですけれども、あの裏を返せばです、ね、それほど国民投票というのは、えー、やり方によってはです、ね、政治を危うい方向に、国家を危うい方向に持っていくということなのかなというふうに感じました、まあ、私あの、国民民主党時代にです、ね、憲法調査会長として、あのまさにその国民投票運動があの国民の まあ、考えを間違った方向に誘導しないためになるべく公平適正な手続き、国民投票運動にしようということで案を作ったという経験がありますで、そういう中で CM 規制というのは不可避ではないかというふうふに思っておりました。今回、まあ、ドイツののの過去の苦い経験を踏まえての 国民投票の制度を設けないということをまあご報告を受けまして、改めて国民投票の制度の危険性と、そして公平適正な制度にする必要性というものを感じた次第です。そしてまたあのウクライナの方では、憲法の改正の前にですね、その改正の内容、そして改正案に至る手続き、これの事前審査を。 憲法裁判所ができるということも、これもなかなか興味深いお話でした。他方で、先ほど来ご指摘があるとおり、日本の最高裁判所には、そういう事前審査の機能というものはないわけでございまして、そういう中におきまして、私があの一つ個人的に思っているのはですね、そのまあ憲法改正案というものが、 国民がやはり関心のあるもの、そして必要性が高いと思われるもの、また法律を改正すれば済む、そういったものではなくて、真に憲法で変えなくてはいけないもの、こういったことからです、ね、国民の皆さんが、これは本当に憲法改正必要があるなというときに憲法改正案を 国会ででではは議論すべきではないいかととうことであの過去にです、ねあのまあ、この憲法改正について、えー、予備的国民投票の制度というものも議論され、現に国民投票法不足12条に国はこの規定の施行後速やかに憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となりうる問題についての国民投票制度に関し、 その意義及び必要性の有無について、えーまあ、検討を加え、必要な措置を講ずるということもありますで。こうした予備的国民投票の制度、あるいは予備的国民投票というのは、憲法改正絡みの投票でございますけれども、山花先生からもご紹介があった、一般国民投票ということもです、ね、視野に置きながら、こちらは付帯決議の方で、 検討すべしということが過去に あ, の、えー、あったようでございますので、この一 般, 投票一般国民投票も含めてです、ね、議論していかなくてはいけないのではないかと思っております。あのまあ、最後になりますけれども、あのやはりわれわれ憲法尊重擁護義務というのが憲法上99条で認められておる中 で, です、ね、まあ、憲法改正の、えー、議論をしていくというのは、やはりその、 あくまで憲法尊重擁護義務というのがあるということを念頭に置きながら、そしてそれは国民には課せられてないわけです、国民の側には憲法尊重擁護義務が課せられてないという中で、やはり憲法改正のイニシアチブは国民がまず取るべきではないかと。 でその憲法の、えー、改正について国民が真に欲するときにですね、えー、国会はそれに応えていくべきではないかと、えー、あくまでそれが原則であるということを申し上げていただきますそろそろ時間どでしょうか、はい、はい。ありがとうござい ま, ざいました次に小林貴之君自由民主党の小林貴之です森団長山花副団長 そして藤先生奥野先先先生生生北川ありがとうございました先生方のご報告を伺いまして今回の調査の共通のテーマとして設定された憲法改正、国民投票そして緊急事態条項の在り方を含めまして大変有意義な調査であったことが分かりました今回の調査で得られた成果を今後の憲法審査会の議論に 生かしていく必要があると感じましたし同時にこのような調査は継続していくことが重要だと思いますのでぜひ来年以降も引き続き調査を実施していただきたいと思います私も機会があればぜひ参加をさせていただきたく存じますあの私は先生方のご報告を伺いながら憲法は国家の基本法であって 国の形を示すものであることに考えまして進藤先生のご報告にもございました通り憲法改正論議を進めるにあたりましては我が国の実情を十分に踏まえる必要があることを改めて強く感じました我が国は歴史と伝統に根ざしてこれを大切にしながらより良い方向へと進歩してまいりました日本国憲法は施行後 72年がすでに経過をしておりますが、まあ、この間国民主権基本的人権の尊重そして平和主義といった基本原理は定着をしそして我が国の発展に寄与した役割は極めて大きいものがあったと考えておりますただ一方であの日本国憲法には、まあ、今や現代の時代にそぐわないもの現在の状況に対応するために 改めるるべき項目も見られると思いますあの森団長のご報告にもございましたとおり必ずしも各国の憲法改正の回数の多さに目を奪われる必要はないと思うんですけれども必要があれば我が国の歴史と伝統を踏まえつつ時代の変化、要請に即して憲法を改めることは今を生きる我々にとって当然の責務なんじゃないかと。 私はそう思いますまた、我が国には古来から和を尊ぶ伝統がございますあの憲法改正論議におきましても和を尊び憲法審査会に出されたさまざまな意見を我々各委員が謙虚に受け止めながらできる限りできる限り幅広い合意を目指して進められることが重要だと考えております。 本日、憲法審査会におきまして、久しぶりに自由討議が行われていることは、大変喜ばしいことだと私は感じています。今後も引き続き、憲法についての議論が積極的に行われること、そして、できうる限り、幅広い合意の形成を目指しながら、国民のための憲法改正論議が進められることを大いに期待をして、私の発言を終わります。ありがとうございました 次に井上和則君希望の党の井上和則です、えー、調査議員の皆様お疲れ様でしたまたあの充実した、えー、内容の報告をいただきまして感謝いたします私の方からはあの団長所見にもありましたこのウクライナの緊急事態条項について 憲法上、議員任期の延長が規定されており、今後の我が国の憲法改正論議で参考になると思われましたと、この点が非常に大事な指摘だというふうに思っております、特に今、首都直下大地震、それから南海トラフ大地震、こういう事態の発生が指摘される中で、国会議員の任期、そして選挙期日の特例を、 憲法に設けるということはこれは今日的な大事な課題だというふうに認識しております希望の党としてもこの国会議員の任期選挙期日の特例について改正案をまとめていますのでぜひ与野党の共通理解のもとこの点についての議論を進めていただくことを切に願っております以上です ありがとうございましたあ次に赤嶺政賢君日本共産党の赤嶺政賢です海外視察のご報告ありがとうございますまず、えー、報告を伺った私の感想を述べたいと思います森団長がドイツでの調査を通じて 六十三回という改正回数に目を奪われがちだが、表面的な数字のみにとらわれることなく。その国の憲法をめぐる政治文化や背景も考慮しなければならないことに気づかされた。と述べられたことは、本当に示唆的でありました。日本国憲法は、日本が起こした侵略戦争により、アジア諸国民二千万人以上。 日本国民300万人を超える犠牲者を出したことへの痛苦の反省から政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し作られたものであります憲法9条の平和主義を生かす政治こそ今求められているのであり国民の多数は憲法改正を望んでいませんそそもそも 今日の会見議論の端緒は、安倍首相が2017年5月3日の憲法記念日に期限を区切って9条改憲に言及したことにあります。その下で自民党は9条を含む改憲4項目をまとめ、審査会に提示し、改憲へと突き進もうとしているのです。まさに安倍改憲にほかなりません。しかしか 今年七7月の参議院選挙では、安倍休場改憲反対を共通の公約に掲げる野党勢力の参議院の3分の1を超える議席を占めました。一方、早期憲法改正を目指すと公約に掲げた自民党は、単独過半数を維持することができませんでした。安倍首相はこの結果を受けて 少なくとも議論は行うべきであるというのが国民の審判だと強弁をしましたが、これに対して与党の中からも、何の民意が得られたのかわからない憲法論憲法論、憲法議論をすべきだと受け取るのは少し強引だという声が出たのは当然であります。参議院選挙で国民はこのの年間の 安倍首相主導の改憲推進ストップを選択したことは明らかです国民の多数が憲法改正を望んでいないもとで改憲原案の発議を任務とする憲法審査会は動かすべきではないということを改めて指摘いたします次に国会での憲法議論のあり方について述べます私たちは 憲法原則に違反する現実を議論すべきだと述べてきましたその最たるものが沖縄ですそもそも沖縄の米軍基地は国際 法, 国際法に違反し住民の土地を強権的に奪って作られたものです1972年の本土復帰に際し県民は即時無条件全面返還を求めました日本政府がこの要求を無視し 憲法を蹂躙するやり方で、米軍基地を存続させたことが問題なのです。にもかかわらず、今また安倍政権は、度重なる選挙や県民投票によって示された民意を一個だにせず、辺野古新基地建設を強行しています。この沖縄の実態は、憲法に照らして絶対に許されるものではありません。最近では表現ののの自由への政府の介入や 教育の機会均等をないがしろにする文科大臣の発言など、看過することのできない事態も起きています。こうした基本的人権を蹂躙している実態こそ、議論すべきです。憲法を変えるのでなく、憲法原則に反する現実を変えることこそ、今求められていると思います。そのの議論の場はは憲法審査会ではなく 予算委員会をはじめとする各常任委員会にで大いにやる気だということを述べて発言を終わります。ありがとうございました。ええー、次に馬場信行君会。会長、あ。ちょっと待ってくださ い, い, い。その前に。あ、いいですか。馬場先生の後で。であどうぞはい、それでは、えー、森先生いい、失礼しました。いいですかはい。どうぞ 恐れ入ります。あの今の若峰委員のですね、あの私の団圧報告を案に言及していただきまして、えー、各国のですね憲法改正の改正に目を奪われることはないと申し上げましたけれども、憲法改正の必要がないとは一言も申し上げておりません。はい、ありがとうございます。えー、それでは次に馬場信伸君、失礼いたしました。はい、会長。 日本維新の会の会でございます私からはこの憲法審査会の海外調査にまず冒頭ですね、所感を申し上げさせていただきたいと思います。まあ、我が党は、さきの通常国会終了後、臨時国会が始まるまでに行われました税金による海外調査、これにはすべて参加を、辞退をさせていただいております。理由は二つです。一つ目 この10月1日に消費税が 10% に上がりましたが、振り返りますと、7年前に旧民主党、自民党、公明党の3党が3党合意を行って、えー、税と社会保障の一体改革というものを決定いたしました、その際、党首討論で国会議員の数を大幅に減らすこれを、まあ、当時の野田総理と安倍総裁が合意をした、しかし、実, 実態を見てみますと、 先の通常国会では減らすどころかですね、参議院議員の定数を6増も6人も増やしてしまっている、そのほか国会改革、全く父として進みません、こういう状況の中で、大変な税金を使った海外調査については、我が党は反対をさせていただいております、今回のこの海外調査でも、総費を調べさせていただきましたが、1299万、 円という税金を使っておられますえ二つ目の理由、えー、この憲法審査会調べますと平成29年6月の8日に自由討議が行われてから2年半もの間まっとうな議論全く行われていません、えー、テレビのメディア等の討論番組また本会議予算委員会そういった場では 活発にこの憲法改正議論が行われるにもかかわらず、本来の土俵であります憲法審査会では、全く議論がされないという状態が続いています。仕事をしないのに海外調査に行くのはどういうことだという怒りの声が、国民の多くから私のもとにも届いています。ぜひ、本来の仕事をした上で、海外に調査に行かれると。 今日も森団長をはじめ、多くの皆様方からご報告があって、この報告を受けて、いろんな政党会派の皆さん方が意見を表明されています。これが私は正常な状態だと思います。ぜひ今後は、この憲法審査会の場での審議、自由討議、こういったものを進めていただきたいということを要望しておきたいと思います。 以上、二つの観点から海外調査には参加をしないということをご理解いただけたと思いますが、えー、そもそも我が党はですね、すでに党内で議論を行いまして、改憲項目三項目を決定いたしております、教育の無償化、統治機構の改革、そして憲法裁判所の設置、ぜひですね、他の政党の皆様方も、各政党内、会派内で議論を行っていただいて、 先ほどから申し上げておりますように、この憲法審査会の場に、憲法改正項目を 出, せ出していただく、それを委員間で、えー、討議をしていく、それがですね、えー、この最終的な憲法改正の主権者である国民があ、国民投票する際の投票態度を決める、理解を深める、そういうことにつながると思いますので、 皆様方のご理解をお願いを申し上げたいと思います。私の方からは最後に、この憲法審査会が設置される根拠になっています、国会法の第102条の6を読み上げさせていただきたいと思います。第102条の6、日本国憲法および日本国憲法に密接に関連する基本法制について、広範かつ総合的に調査を行い、 憲法改正原案日本国憲法に係る改正の発議または国民投票に関する法律案などを審査するため各議員に憲法審査会を設ける以上でございます、えー、ありがとうございました、えー、次に山尾しおりさん立国社会派の山尾しおりです、えー、発言の機会ありがとうございます せっかくあのこの国会でこうやって、まあ、憲法審査会開かれましたのでえ冒頭にえこの審査会の今後の議論の進め方について、まあ、私の意見を申し上げて、えー、またあの視察報告の方もお意見、質問を申し上げたいと思います、えーまあ、この視察の討議が終わった後なんですけれどもおそらくあの CM 規制、手続き規制 の議私は入っていくべきだと思います、この審査会の場で民放連に量的規制の意思がないということは明らかになったと思いますので、次はこの投票法を作ったときの中心的な方が民放連の意思についてどんな前提で立法したのかということをみんなで確認をして、しっかり議論をして、これ、手続き法ですので、あの良い結論を出していけますし、出していこうということだと思います。 私が申し上げたいのはもう一つ、この CM 手続き規制の議論と合わせて、えー、憲法の中身についての自由討議を行うべきだということです、でここにいる一人一人の議員があ政党の代表者ではなくて、選挙の支援者の代弁者でもなくて、全国民の代表者として、自らの憲法観を語るところから始めるべきだと思います。そして自、えー、自民党のの方々にはです、ね、この自由討議を 会見要項目を説明したという形式的実績づくりには利用しないと思いますし利用しないでほしいとお願いしたいと思います一方で手続きの議論が終わらない限り一切中身に入れないというのもおかしいと思います国民には自分たちの代表者を通じて今この現代における憲法の論点を知ったり伝えたりする機会が保障されるべきだと思いますそしてその場はここ憲法審査会しか私はあの 本来的なな場所ととしてはいいいんだううふうに思います今日も自由討議やっておりますけれどもあの話せば化学反応もあると思います意外な共通点も出てくると思います案外自民党の方にもですね自衛隊明記だけという案に消極的な議員が多かったりとか野党の方にもでさまざまな改憲テーマを持つ議員がいることも見えてくるかもしれません憲法の議論はまず委員一人一人がその背中に背負っている選挙とか あるいは政党の空気や圧力を意識的に自分で取り外して全国民の代表者一人の国会議員として、教授を持ってこの場で自由に発言していく、そういうスタートをしたいというふうに思いますここから、視察報告に対して意見と、できれば質問もさせていただきたいと思うんですけれども、まず一つ、やはり報告を聞いて、憲法裁判所の存在感ということを強く感じました。 で私自身はあの9条を除けば、当地の憲法改正 の, あのテーマというのは解散権の制約、そして憲法改正に限らない、まあ、一般的あるいは予備的と言われる国民投票制度、そしてこの憲法裁判所だというふうに思っていますえとりわけ、えーまあ、ここからその今ある憲法で、えーまあ、時代の要請にあの十分足りているという議論もあるでしょうし足りていないという議論も出てくるでしょう、ただ、そのもう一つ の, あの輪っかとしてですね そのより良い今、あのその憲法をどのように守らせていくか保障していくべきかという議論に、まあ、憲法裁判所の議論は欠かせないというふうふに思いますとりわけ、憲法裁判所は今回の視察先でもウクライナでは会見の限界を隠したり手続き適正を担保する役割まで負っているとリトアニアでは憲法保障機関として憲法の安定性に寄与しているとこういうあの説明のご報告がありました。えー、ここででででお伺いいしたいんすすけれども、えっと、せっかくです の, であの ですかあの、エストニアでは通常司法裁判所でこれをやっているというお話がありましたけれども、おそらくまあ日本でもちょっと問題になっているような、ちょっとそれでは足りないとか、保証機能が足りない部分をこういうふうに工夫しているとか、ですね、まあ、もしそういう工夫があったということであれば、その憲法保障の代替機能のことろについてあの教えていただきたいと思います。で山花会長代理にもあの緊急状況 こう持つか否か否と憲法裁判所を持つか否か、これ大陸法、英米法というご説明があったんですけれども、私自身はの緊急状況事態条項を持つか否かという、まあ、憲法でどういう規範を定めるかという問題と、その定められた規範をどうやって保障していくかという憲法裁判所の問題は、ちょっと、えっと、理屈の上ではかみ合わないように思うんですけれども、ちょっとそこのつなぎを教えていただければと。 であの奥の幹事も研究されて、憲法裁判所ブログにも書かれてましたけれども、やはり肝は人事の中立公正だと思いますで、やはり今、最高裁判所の裁判官の指名人免刑が内閣にある中で、まあ、実際、その保証機能が果たせるのかという問題点は、まあ、かなりあの共有できる問題点だと思いますので、この人事について少しこうあの聞いたり考えたりしているところとかあったら教えてほしいと思います。 でまあ、最後にあの2点目ですけれども、あの国民投票なんですね、非常に難しいテーマだと思います、リスクもあると思います、えー、民意の熱狂、多数決の暴走という、まあ、ドイツ の, あの戒めもあの勉強になると思います、ただ一方でこれだけ日本で国民と国会の距離が離れていて、まあ、投票率もまあ全く上がらず、そしてなかなか国会にこうちゃんと汲み取れてないっていう民意がその行く場所を求めてさまよっているような。 こういう状態の中で直接民主制ではないけれども直接民主的制度としての国民投票というのは憲法改正に限らずやはりあのこの場でしっかり検討すべきだというふうに思いますのでえまた今後の議論させていただければというふうに思ってます以上です、えー、ありがとうございます、えー、今のご質問に対して新藤芳貴君 あ, のありがとうございました、うん、特に冒頭にこの自由討議を積極的にやろうではないかと このご提言についてはあの私も共感をする次第であります、そしてまさに自由討議ですから、いろんなお考えのことをです、ねえー、あの話をされればよいと思いますし、憲法の改正の論議を深めるべきだという国民の声は7割を超えていると、まあ、こういうあの報道調査も私承知しております。ででですかからあの、まあ、恐れずにぜひ、ねえー、議論をやろうではないかと一方であのもし えー、この皆さんの中に、えー、この憲法自由討議を行うことで何かご心配なことが、ね、あるとするならばそのことはよくあの幹事館でまた筆頭の協議の中でですね意見交換しながらあのまずは国民のための憲法を論議を深めていくことが極めて重要だとそれが形式的にその場を設けることで えー、あの時間をかけているというのは、私はこの状態は早く打開した方がいいと、まあ、このように思っておりますので、まあ、よくあの皆さんとも相談しながらです、ね、あのしっかりとこの円滑な運営ができるように、活発な運営ができるように、今後も心がけていきたいとこのように思います、それからその、えー、このエストニアの憲法の問題でございますけれども、これはまさにあの我が国とは違うわけであります。であのーう エストニアの場合はです、ね、この最高裁判所の中に憲法部というのが設けられて憲法裁判所ではございませんがその最高裁の中に憲法部が設けられていてこの特定の事件、訴訟を契機とせずに一般的な憲法判断をすることが認められているということです。リリトトトニニニアアアアとエスはは隣接されていていアアではもう憲法 裁判所を設けることはこれは欧州全体のオーソライズだとこういうようなあのご意見がございました一方でエストニアにおいてはやはりこの憲法裁判所の設置については、うん、あのうこれについては慎重な判断があって一方で裁判所の中に憲法をその審査するまたこのうチェックをするそうい う, です、ねえー、あのうものが。 設けられているとただ一方で、この憲法部は常設機関ではありませんので、専門裁判官がいるわけではありません、あの必要になったときに臨時に判事が任命されるという仕組み、まあ、これも国 の, です、ね、あの工夫ではないかなと。 思います。わが国においてはまた違う形が捉えているわけですけれども、やっぱり憲法の意見審査制など、そういったものについてどうするかというのは、これはやっぱりこの中でも議論していけばいいんじゃないかと、このように思います、はいえー、次に山原被告。はい 今の進藤幹事のお話にもございましたように、エストニアでは17名の裁判官によって最高裁判所が構成をされておりますが、民事、刑事、行政の各部に分かれています。 憲法訴訟になったときには憲法審査部というのを裁判所内で構成をしてそれぞれの民事刑事から出してという形で運用されているということでございましたでその説明の際にもあのヨーロッパではあ普通は憲法裁判所があるんだけれども我が国の場合は、えー、憲法裁判所はありませんとこれは北欧の歴史とか伝統に立脚をするのだという。 説明がありましたあの先ほど申し上げたのはあ大体分類すると大陸方系の国と英米方の国ではこういう傾向がありますよねということでありましてあのこの調査でもこのテーマだけではなく他のテーマでも各国でそれぞれのやっぱり歴史やあの伝統に基づいてこういう制度ですという説明がありました。あの論理的に ロ, ロジックでこれが一番優れた制度なのだというのがあるのだとすると各国同じ制度をとっているはずですがあの、それぞれの歴史に基づいてということであります、ですのであの、必ずしも例えば英米法系の国でも憲法裁判所を持つということも論理的には別にあの否定されることではないと思いますし、ロジカルな関係はあの必ずしも。 えー、なんていうのかしら、排他的な関係ではなくて、えー、と思いますが、あの申し上げたのは、歴史的にはこういう、そういった傾向があって、かつあの日本国憲法の場合には、えー、まあ英国憲法が模範になっていると、あの旧大日本帝国憲法の場合にはプロイセンが。 えー、模範になっていましたので、えー、それぞれあの旧ですと大陸包形で、元ですと英米包形というふうに一般的には分類されますので、えー、そういった趣旨のことを申し上げたつもりでございます、はい、次に奥野総一郎君。憲、えー、法裁判所のことでありますが、先ほどちょっと触れましたけれども、ウクライナではですね、えー、議会の権限を強める、大統領の権限を弱める憲法改正が一回行われたんですね。ところが 政権が変わって、大統領が変わった瞬間にですねその開催、えー、は違憲だと、えー、憲法裁判所が判断したと、まあ、要するに大統領におもねった判決をしたわけですね、でまた大統領が変わって、そのかかあの政権交代を起訴になると、今度はいやいや、この間のお違憲判決は間違いだったと言って、また議会が強くなるとかです、ね、そういった二転三転してるわけですねで、これは非常に危険な話でありまして、やっぱり公正中立の判断をしてもらわなきゃいけないと。 そこでやっぱり鍵になるのはその憲法裁判所の人事だとい う, ふうに思いますで、ただ日本のようにです、ね、もちろん国会同意人事が思い浮かぶんですが、日本のようにやっぱり政権交代が少ない国だとです、ね、どうしても時の政権に近い人がなってしまう過半数でいいとすればなってしまうので、やはり3分の2とかです、ね、通常の多数決よりは過長した多数決にして、 国会同意人事をかけてあると。これは全く試案ですけれども、作るんだったら、そういう人事の公正、中立性を担保した仕組みが、ぜひ、えー、セットであることは必須だと思います。よろしくございます。<笑>えー、それでは、国重徹君。おはようございます。公明党の国重徹です。ご報告ありがとうございました。所感を少々述べさせていただきます。ドイツの基本法改正に関するご報告が ありました改正の必要性が高いのであれば合意形成に向けて与野党間の大胆な妥協も厭わないこういった姿勢は学ぶべきものがあると感じましたその一方でドイツにおいては与野党間の妥協の産物として本来基本法になじまない法律レベルの事項まで基本法に盛り込まれる傾向があるこれについては 我が国は反面教師にすするる必要ががあると思います我が国の憲法には国の根本規範秩序が定められその理念のとで多くの憲法付属法が定められておりますまた日本国憲法の改正手続き は, は通常の法律の制定改正と比較をして厳格な要件が課されております こういった日本国憲法の特性を踏まえますと、憲法改正の議論をするにあたりましては、いかなる状況でも基本的に維持すべきものと、その時々の状況に応じて、柔軟に変更すべきものを、これをしっかりと見極めて、憲法と法律の 役割分担の体系、これを十分に意識して、この体系を崩すことのないように、留意をする必要があります。憲法改正という手段、それ自体が目的化をして、その目的達成のために、安易な妥協がされるようなことがあってはならないと、そう考えます。その上で、時代の変化に即した憲法のあるべき姿というのは、これはしっかりと、 議論していくべきでありますこの時代の変化ということに関しましていよいよ来春通信の大変革 5G がスタートいたしますこの導入によりましてあらゆるものや人がネットにつながって分野横断的な膨大なデータがリアルタイムに収集できるようになるとそしてこのビッグデータを人工知能 AI によって解析をしてその結果を 実社会で活用することによって新たな価値が生み出されるこれまで解決できなかったような社会課題が解決できるようになる我々に大きな利便性がもたらされるこういったことが期待をされております狩猟社会農耕社会工業社会情報社会に続く人類史上新たな第五の社会ソサエティ 5.0 この時代がまさに到来すると パラダイムシフトが起きるとこのように言われておりますその一方で AI またビッグデータなどの利活用によりまして憲法の革新的な価値である個人の尊厳が脅かされるんじゃないかといった懸念も指摘されているところでありますこういった大きな時代の転換点において時代の変化さらには将来を見据えた憲法のあるべき姿 憲法をめぐるさまざまな課題について、改正ありきではなくて、今、議論をして、しっかりと備えておくべきことも、この憲法審査会の重要な責務であると、私は考えます。委員の皆様と未来に責任を持つ真摯な議論を交わせることを願いまして、私の意見表明といたしますありがとうございます。 まだまだ発言の希望がございますが、予定の時間がございますので、本日はこのあたりとさせていただきます、この自由討議の取り扱いについては、ただいま与野党の筆頭間で協議しておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において協議をいたしたいと存じます。 次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて参加いたします。ありがとうございました。